ん<笑>おねえは<笑><笑>てめえが地獄に落ちねえように手立ちってることを全部それにミコってのは<笑>ああク く, くらえここじゃなくたってどうせはすでに霧にのま ミコって何なんだ?》もちろんそれも気になるよその理由は知りふん<笑>いいわ一つだ おかかお前は最後までおろ。や、やめ任務失敗の責任死をもって 嘘簡単な話ださてじゃさっさっレナモン、うん、来いミコよ